これが赤ちゃんの脳みそ。プワル茶ですね。ちなみにこれがアーリン以上って書いてあるので、結構最近のものなんで、新茶です。新茶はね、あんま飲んだことがないんですよ。崩していきましょう。来ました。これが赤ちゃんの脳みそ。いや、ちょっと大きいかな。カッチカチ。今日はこれをほぐしてね、飲んでみようと思います。 いやカッチカチやん涼しいの別に死んじよ、これあなるほどね刺しある程度刺したらこうしなきゃいいのかまあいい匂い。今日はこれぐらいにしといてやら。はいやっていこうううううううううううううううううううううをね、事前に温めておきましたんで ままあ適当にお湯をしてます特に冬はね茶器が冷えちゃうから必ず温めてくださいそしてこちらがね今回砕いたプーアル茶を導入1 0 0熱々の熱湯を注ぎ込んでいきますまあ一戦目はね茶器を温めるためですからまあサクッと言いましょうよ 台湾でなんとこれ大体一 c 目捨てられちゃうんだよね捨てられちゃうっていうかその他のちっちゃいコップとかをね温めるの使われてるまず茶を洗ったり茶を開いたりするのに目は使うらしいよでもまあ一 c 目も飲んじゃいますよもったいないからね全然出てないやいい感じあっ全然ほぐれてないね圧縮能力が めちゃくちゃ高い。二千目でかなり期待できます。色も濃いんじゃないですか。ほら、ほらほらほら。プーアールっぽい、黒っぽい色が。二回目にしてようやく。いいですね。色がついてますよ。ああ。きました。ああ、これは無限に生きるやつだ。 あの、このように、中国や台湾で売ってる塊の茶葉は、ほぐして簡単に入れることができるので、えー、ぜひ、飲んでみてください。そして、たくさんこっちはあるんでね、なんかあった人に、あの、いろいろ分けていきたいと思います。それではまた来週。<笑> you、mm -hmm. mm -hmm.